皆さん、こんにちは。ポリナです。お友達のなっちゃんです。で、本日ですね、私たちはなんととても面白い場所に行きましたね。はい。どこどこに行きましたえっ、ー、と、今日は池、えー、袋にある東京芸術劇場に行きました。はーい。人生初めてというか、日 本, 日本の人生。えー実はその お, し職場からねうん、お仕事かねそそうそう私の職場からチケットをもらってあの行きました友達と一緒に来ていいって言われたので、はい、そうここでお二人で。 で結構ね無料で行って本当によかった、うん、ねもう6000年かかるですので結構ね普通はなんか映画映画のように行かないですねちょっと特別のイベント そ, うそうですねあんまりこういう演劇を見る機会そんなにないじゃないかなそんなに い, いかない、はい行ったなのはいったなのははーいここはポスターを紹介しますどうぞはいこの 演劇のポスターになります。で、名前はマルハー食堂。何事のおばしますかは知らぬども。はい、という名前でした。という名前でした、はいはい。で、皆さんちょっとね、感想を教えていきたいと思います、これから。はい。で、一応その演劇は2021年から6月16日からスタートですね。 あの今池袋の東京、えー、芸術劇場にありますはいで感想としてはねまあとても良かったこの道具を取るのね、はい、理, 由は理由はとても良かったで皆、まあ、様に<笑>伝え伝えたいと思いました長さ的には短めないんでそんなにまあち ょ, ちょっとちちょっとちょっっとといい長さでそうですねいいですそうですね あ、で、休憩なかった、ロシアは休憩あるんですね。そうですね、ロシアは普通に休憩あると思います。そう、面白い面白い、これは面白い。と、言いたいことは、ロシア、私はしょ。ロシアの職場の関係では、結構、その、ね。結構、こういうね、チケットをいただいたことがあるんですよね。友達とか、家族とか行ったことがある。うん、で、私、いただいたチケット、ロシアの方、職場から。 うん、なんかあまり人気じゃないものとか、えっとうん、無用ならそのちょっと、まま、ど真ん中の席ではないとかそうでこういうチケットを頂 い, いてじゃあ行きましょうということになった時ね私はあまり何も期待せずに行ったんですよ。 良くないかもしれない、モスクワ出身ですので、モスクワはね、もう結構ね、まあいろいろんなものがあるんですね。はい、すごく良いものも行ったことがあるから、日本は一体どんな感じはもう想像もしなかった。そうですね、全然もうどこに行くか、もうそれもわからずに行 っ, て行ってしまったっていうか、ですね。そう、はい、ですごく良かった。 この席はもうなんかまあどんなんかすごくいい席ですごく美しい演技を見ることができて、はい、もうすっごくよかったはいしかも満席だったと思いますねコロナ の, あの関係 で, 関係で、はい、席, は席を空けて空いてる感じです ね, <笑>席はでき席のねそうですね満席の劇場劇場劇場劇場だった、はい、そうです ね, なんかその話はね あのはい実は存在いちょっと見たりしているあの食堂の話ですね、はい、あの実は見た後でちょっと調べました二人で何のものかなで、はい、ちょっとだけなんかやはり日本語が難しいとこがあってとかもうントぐらい分かったけど、うん、ちょっとだけまあ文化的にも文化的にもそのなに、うん、そのねそのマルフォ食堂の話はね 1991年に終わるそうですね昭和の三十。 2年とか3年の話もだったので、えー、私たちにとってはちょっとあの難しい。うん、どこいつでしたっけみたいな。で、<笑> の, でその日本の生活その、ちっちゃい、その、何、ちっちゃい、日本の田舎の生活、その時の、その時代の話、うん、ね、なんかというか、愛知県、愛知県、愛知県の、えーえーはい、愛知県の、パナ屋ではないですね、あのどっかの田舎 の, あのちっち ゃ, 村って言ちゃい村っゃいう。 の感じだった。そうです、ね。すそうです、ね、で、ね。日本なんかその日本人の皆様その時代はねどうやって生活をねしてたのか な, してたのかな演技はとても良かったもうそんなにみんな10人いたっけなかったっけあこれほらちょっとネた場合が入るかもしれないからネタバレが入るかもしれない9人です9人です ちょっと 見, 見に行く人はまだなんか見る予定があるあればね、もうぜひここでちょっとちょっとスイッチオンスイッチオンこの動画そうそうそうさよならしてください、ねはい。ここは俳優さんはあの急人いますね急人の出身皆さん、はい、私たちはあのみんなわからないんですけど、えー、すごく演技が素敵でした。そうですねなんかはい演技はすごく 高いレベルだったもみんな、ね、みんなはね特に主役の方です ね, そうですねもうとても、はい、しかもその女性はみんなまあ二人しかいなかったけど私的にはすごい美人だったと思ううん、そうですねあの声もあの何行動とかあのジェスチャーとかいろいろやっぱりあのすごいなこの俳優さんはそうあのあ思いました と面白いともう一つの面白いとこれはねえっとロシアなら俳優さんがねその演技するときはねその直接あそうですね皆さん向けです、ね、向けそうオーディンス向けにやるので、うん、まあそこはいいところもあるしちょっとなんかねん不自然のところも時には あ, あります、ね、そうですね不自然な感じはしましたで日本はねもうみんなは なんかもう本当にこのストイは生きてる感じもその私たちの直接を見ないでもその何相手を見るなんかちょっと聞きたかったんですけど実はそのわた実はわからないところがあったんですよ。そうです、ね、でた場合はこれからなんですけどまあ なんかその話を分かる方もしかしているかもしれないがちょっと聞きたいと思いました、はい、それだけですはいでこちらのマルハ食堂はねまあ結局1991年はねその大きい会社と会社と契約をしてでマルハ温泉食堂なんか温泉そうそ う, そう温泉と一緒になってしまった、はい、ということですね はい、でこの何話の中はもう温泉の話は全くなかったんですよです、ね、最初と最後はなんか温泉のことを言いましたなんですが、はいえっと、食堂の話があったんですよ、うん、食堂の話があっ て, て最後はほー<笑>温泉温泉作りましたみたいなそうですね最初は普通の魚売ってる店あとは食堂になって庭になてでこれ温泉 温泉なんで温泉どかなんで と, とその9人のハユさんの中からね2人はね二人はちょっと不思議なんですよキャラクターとしてキャラクターもう最後までねえっとそこはサ ッ, カサッカーさんがいて。 そうですね、うんはいで小小。小説家がいてで、ね、でその小 説, 小説家は、ね、この人梅 さ, ん梅さんのあそうそう。梅さんは主人公ですはね。 作家の実績についてをも、ね、を書きたいとで、はい、それはそのなに全部の始まりだったね小説家はね最初にすものの名前をね言ったんですよです、ね、実は他の小説家の名前を、ね、あの何使っていて。 で、映えてしまいました。結局、梅さんの息子 の, 息子の一人はねその、えっと、雑誌で記事を読んだ。その本物の作家は、の癌でもうすぐ3ヶ月でまあ、もうすぐ残念ながらもうすぐ死ぬ。死ぬんですよ、そうそうそうそう癌で。で、私, は私たちは、ね、ロシアの方、よく悲劇が多いんですよ。悲劇多いんですね。ねはい、で、私たちの考えでは、 こ, のこちらの小、えー、説家は実際に偽物ではなくて実際にその癌になった人でその何そうそうそう人生の最 後, そう最後の最後そう憧れの人う憧 れ, 憧れの人のところに来ましたみたいな、はい、と思ってたけど全然違いました。 結局誰だったのかしらねそうそうそう全然もうちょっと何の結局何の役だったのかもそんなね<笑>おめさんのなんかでそこはミスチェがあるかどうか全くないと思ってたもしかしてそのおめさんの死んだ旦那さんだったんじゃないのかないやいやいや違う違う亡くなった旦那さんはもう年でしょ年でもう不思議でもう一人ですよね カマメカさんカマメカマメカマメカマメさんねでそこはまだまた西門 の, の名前ででそうそう梅さんはそのこの方に自分のお母さんの見ましたそうそうそうちょっとお母さんっぽかったお母さんお母さんとそうで最高はねまたはこのこのんお母さん そ, う そ, う そ, うそれだけ、ね、みたいな。そだけなんそう自分のお母さんとしてを見ただけっていうのを見ただけなのじゃあ な, な, ぜ, そのなぜなぜ、ま、本当の名前を教えてくれなかったのこの時代の何かこの時代の何か私たちが分からない何かとつながりがあったのみたいな何かそのストーリーのことを分からなかったのかなってそういう。あの 感じがしまね、もし皆さんが分かる方はいればあのぜひコメントで教とても良かったのでとても良かったのでまあ東京に住んでる方々、はいまあ、もしかしてそのこの場所に よ, よく行く方はねもうぜひぜひ見てください。そうですね、あの実はロシアの結構有名な えー、演劇日本にもあるんですよ、うん、あのチェコブの「えー、桜の園」という演劇ですねロシアにもめっちゃ、えー、有名ですいろんな、えー、劇場が、うんはい、やってます日本にも人気です私も見たことがあるんです、うん、日本ではなくてロシアで す,、ね、そうすごく良かった、ね、す本当に。はい。うん、あの高校の時にみんなは実はその本を読んでいす うん、なので、日本の場所、場所日本の<笑>そう、日本版っていうかい、ね、日本版、そう、見たいと思ってたね。たいねはいはい、それでは、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございましざいましたまたねパカパカパカパカ